ショットラインともですはい今日なんですけどこれ買ったんですよねミニ四駆なんです懐かしいでしょミニ四駆知ってる方はねでまた現在もちょっとまだ流行ってきてるらしくて買ってみましたウィンウィンちょっと言ってますけどこれねあの 3D プリンターの音ですトレインさんが今 3D プリンターを動かしてるんでその音ですねなんで僕ねこのミニ四駆買ったのかというと何で買ったかと思うけキラさん何でミニ四駆これ買ったの ミニオンレレーーーーササになりたいからですじじゃゃミミニオンレーサー、ね、ミニオオンンねえファイターミニオンファイターになりたいからですというわけでね、こちらを組み立てていきたいんですけどボディーはね昔となんか違うような気がするんですよねボディー触った感じがねプラスチックなんですけどプラスチックプラスチックしてないみたいなこ れ, れなんだっけ、FIP プラスチックざっとですねパーツを出すとこれがさっき の, あのボディーですねボディーで シールがついててはいこんなこんなこんなこんな懐かしいねこれこれねこれなんですけどあのモーターも入ってたんですよ昔なんか買わなきゃいけなかったでしょでもこれなんだっけトルクチュンかでここでねちょっとねプレゼント入れられたんですよこちら これね、ちょっと納車祝いということで あ, のあきらくんからヤマケンさんへっていうことでね納車祝い頂いきましたおはようございますはいこんな感じでタイヤと電池とグリスコンパウンドかコンパウンドあともろもろですね頂きましたまあ正直ねほとんどいらないものばっかりですね ミニ四駆こんな感じでできましたー<音声>この感じがね何とも言えないここにねこいつねオオカミ乗ってるんですよかわいいでしょちゃんと動きますね<音声>でちょっとミニ四駆ができたんで試しに走らせてみようかなと思います なんですかわかりました。